まあえー、皆さんに向けてですねあのようこそということで踊ってくださいますので、えー、お楽しみになさ っ, ってくださいませさあまず1曲目はですね「鳴子バなんですじゃあ踊り子さんどうぞお入りくださいさあ仕切りをお願いいたしますのは「かずさミり」お願いいたします あの上組さんの MC さんで仕切りをさせていただきますのではい、皆さんナルコバナー、どうぞお願いしますお入りくださいはいはいはいはいえちょっと待ってカズサ<笑> いいい。から、入ってくださいさあ、えー、ナルコバナの、えー、ウェルカ ム, エムでございますどなた様もどうぞあのおよその人数を事前に教えてはいただきましたがあのどのぐらいいるかなっていう目安だけでございますのであちらに記載されてない方もお手を挙げた方どなたでも構いませんのでどうぞ前方の方に勝津さんどうぞ前の方にお願いします。はい、ぜひぜひお入りください はい、それでは、ええー、鳴子花の仕切りは上佐組様にお願いいたします、ねはいはい。はい、ええー、じゃ、皆、あさん、ちょっと、そうですね、鳴子花、あの、踊れる方できるだけ前の方行っていただいて。うち上様は特に踊れないのが多いので。で、踊れない方もの見よう見まねでね、あの、もう賑やかしで構いませんので、楽しく参りましょう。 はいじゃあ、始めちゃいましょうか大丈夫かなはい、じゃあ、踊れる方も入ってきていただいて、もう見よう見まねで楽しくまいりましょう、はいえっ、ー、と炎天下ご覧になっている皆様方、本当にありがとうございます。 えー、今日一日我々を大いに楽しんでいきたいと思いますのでお付き合いいただければ幸いです楽しくまいりましょうさあそろそろここ皆さ皆様準備よろしいですかそれでは楽しくまいりましょう鳴子花 Yeah, it's、yeah. me. ありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございました。お台場の皆さんありがとうございました。あまり